日常運動の食ううたよこそ旅本日の、ではいただきます。 チャンネル登録よろしくお願いします こ周りに染みコアロもに染み込んでるので全体伝いでいるスムタのような衣装がありましたねのこの場合はストーリーという意味での中のなのでサクッと感はないんですけどタレにまったりとしていて甘辛くて美味しくてだからそうこ の, のちょっとン入ってるだけでそれを邪魔しないの で, でスムタと好きな方にはお勧めはありましたの、ね、そこまでからスムタが分かれるかなと思いますのでこちらもストとさせていただくとご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですエンディ